はい、どうも、皆さん、こんにちは、あのノチです。ということでね、えー、本日はですね、遊楽編の新たな情報というか、新たな発見がありましたよということで、えー、まあ今回ね、そちらをね、ちょっと皆さんで確認していきたいなと思うんですけども、まあ、それと同時にですね、まあ、軽い考察なんかもね、やっていこうかなと思ってるんで、まぁ、あ、ぜひぜひ最後までご覧ください。ってことで、今のうちに皆さん、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう<音声> はいということでねえまず発表された情報なんですけどもこちらえブルーレイ dvd 情報の第1巻の発売日がねえ公開されておりましたねえ2月の23日発売ということなんですけどもまあ、これでね出た情報で嬉しかったのが全6巻という情報が出ておりましたでまあそちらがねちょっと予想していこうかなと思うんですけどもまあ、全6巻ということはまあ、おそらくなんだけどもまあ、12話から18話ということになるんじゃないかなと思ってるんですけどまあ、第1巻がですね第1話しか含まれ な, れないといととうことで、まあ、ある意味5巻構成でですすよねねとなっています、ね、でまあ、その5巻がね、3話ずつの構成だと考えると、まあ、全16話になるんじゃないかなと僕は思っているんですけども、皆さんはどう思いますでしょうかまあ、2話ずつの構成だと11話になるんですけども、それだとちょっと短いかなと思うんですよね。まあ、原作の量を含めてもそうですけども、まあ、16話構成っていうのが、まあ、一番しっくりくるんじゃないかなと僕は思っておりまして、なんでまあ、第1巻が1話、2巻から6巻が3話ずつ ずつの構成になってまあ、全16話構成ま、遊郭園は全16話構成になるんじゃないかなと思っております。まあ、以前にもね、ちょっと考察しましたけども、それともね。結構近いような数字になったので、まあ今回ね。16話っていう数字にね。結構しっくりきております。はい、いまあ、皆さんはどう思いますでしょうか？なんでま遊郭園はね。全16話構成になるんじゃないかなと。個人的には思ってるんですけども。もはいえ続いてですねえ。宇髄天元の嫁のね。キャストがね。ついに公開されましたよね。ということで皆さん見ましたか？あれやばかったですよね。 はい、PV ね。うん。ってことで、まずスマからちょっと見ていきたいなと思うんですけども、え、スマはこちらの人となりました。もう、それ、レンタルでもなんでもないじゃないですか他のお客さんや会社に黙って、やることやってるってことですよね え、とうやまさんと、いうことで、まあ、こちらの方がね、演じたキャラは、まあ、ゆるキャンのシマリンだったりとか、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの、ゆいがはまゆいなんかをね、演じられておりますよ、ということで、え、なんとですね、ま、うずい天元の嫁はね、声優予やっていたんですけども、とうやまさんだけねえ、僕は今回当たりました、ということで、まあ、非常にちょっと嬉しいですね、はい。で、まあ、予想が当たったっていうのも嬉しいですし、ま、とうやまさんすっごい本当に僕声が大好きなんで、まあ、この方がスマやってくれるっていうのもね、個人 個人的にマジで嬉しいポイントとなっておりますね。多分スマ押し増えるんじゃないかな。キャラデザ的にもすごい可愛いし、声もねものすごく多分可愛いものとなると思うんでね。すごい本当に初登場会っていうのが楽しみですね。はい。いやこれマジで本当に<笑>嬉しいわ。うん。で続いてねひなずるちょっと見ていきたいなと思うんですけども、えひなずるはこの方となりました。はい。でもまあそんな感じで、あるかもどっしり構えてみたらどう？きっと信頼感も増してペアらしくなるんじゃない 種崎厚美さんということでえこちらの方がね演じたキャラはですねえ青春豚野郎シリーズのえ双葉だったりとかえビビのね主人公ディーバなんかをね演じられておりますよということでまあ僕はね本当にちょっとねこちらね外してしまったんですけど予想まあでもねちょっと種崎厚美さんは入れようかね迷ってた候補のね一人だったんですごい本当にねあの惜しいことをしたなと個人的には思っておりますはいで種崎厚美さん僕は非常に本当に大好きな声優さんなんでまあひなずる結構 合うかなと思っておりますはいあの声的に結構あの早見沙織さんに結構似ておりましてあの胡蝶忍役のね早見沙織さんに似てる方なのでまあそれ想像していただけるとわかる通りまあ結構落ち着いた感じのまあ、キャラクターには本当にドンピシャなのかなと思ってるんでまあ種崎敦美さん本当にキャスト陣まあいい選択したかなって思っておりますねはいまあこれもちょっと初登場回が楽しみなねポイントとなっておりますはいでまあ最後にね薪を見ていきたいなと思うんですけどもえ薪を ですねこの方となりました俺は山主くじゃねえよあいつのもう一つの人格ってところだな え、石上静香さんということで、え、僕はですね、こちらの方ちょっとね、まあ、存じ上げなかったんですけども、まあ、調べてみたらですね、まあ、意外と幅広くキャラクターを演じられているということで、まあ、ちょっとね、代表キャラクターみたいなね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、え、東京リベンジャーズのドラケンの幼少期だったりとか、下ネタという概念が存在しない退屈な世界の会場あやめだったかななんかを演じられておりますね。ま、あ他にもたくさんいろんなキャラクターを演じられているんですけども、 ま、あ声的にね、僕は結構、薪を合うんじゃないかな、と、個人的には思っておりますね。はい。あのー、そっち系か、っていう感じでしたね。もうちょっとなんか、低いボイスになるかな、と思ったら、意外と高い系のね、方でしたね。はい。なんで、ま、あ声優予想としてはちょっとね、的外れになってしまったんですけど、まあ、キャスト陣としては非常にね、素晴らしいものとなってるんじゃないかな、と思ってるんで、まあ、非常に僕はですね、薪を、楽しみですね。はい。いや、もう、どの方も、多分結構ね、ドンピシャというか、合ってる方だと思うんで、あんまり多分違和感はない と思いますねはいなんでまあその辺ちょっと初登場回楽しみですねはいってことで皆さん今回の動画いかがだったでしょうかいやもう第二はもう非常にね楽しみですねうん。第二は第三話と非常に楽しみですね多分ね第三話あたりからまあ嫁が本格的に出てくるのかなって思っておりますはいなんでその辺楽しみにしておきましょうってことで、えー、皆さんのコメントなんかもお待ちしております高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょう Bye. <sighs>